皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月19日。バージョン 5.5 後期のセリフ回収的なやつです。とあるタイミングでメインストーリーの進行を中断してここに来ると、このタイミング限定のセリフが流れます。これからメインストーリーを進める人は、ぜひこのセリフを回収しておきましょう。もう終わっちゃったよという人は、残念でした。 そんなわけで今日も集荷に追われていました。試練の門をやった後はいつものように真相の迷宮を回していました。おかげさまで魔剣士のレベルが120になりました。僧侶に続いて2食目のレベル120カンストです。さて、真相の迷宮は魔剣士で回すのが一番楽なのですがカンストしてしまったので次からどうしましょうかね。 真相の迷宮は、とてもいいレベル上げコンテンツなので、まだカンストしていない職業で行きたいのですが、最後のボス戦がちょっと面倒なので、あまり変な職業で行くのも考えものです。何がいいのか全くわかりませんが、とりあえず、アンルシアの邪魔にならない職業で行こうかなと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。